演んぶ演。どうも私のつれづれなる日常演んさんですよねはいそのいうわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いしますじゃスニッカーズピーナッツを食べたいと思います、えー、スニッカーズってうまい日まで食べたことはないお菓子のお菓子えお会いさしコンビニとかですか手軽なサイドに見つけたらいい あそのイメージはどこから使いますかねはい中身はやっぱりこういう商品この中にナッツがぎっしり入っているということなんでしょうねではいただきますうーんキャラメルは美味しいんだけどザクザクがちょっと物足りないなもうちょっと欲しい気がする チョコレートを噛むと中からキャラメルの濃厚な苦味とちょっとねっとりした食感が来 る, るのですがそれに飲まれてしまってちょっと主題のピーナッツが影に隠れてしまったのが残念ですねピーナッツのザクザクッとした食感も味わいたかったキャラメルもおしいのでそこらへんちょっと残念でしたねこちらの点数とさせていただきますはい卒業かなブラックホールで空ばかり